先ほどあの桜の舞さんが熟女って申しましてたけどえ今日はあの参加名簿を提出するのに年齢も書いてそれで8人だったんですけどそれを合計して8で割ったらいくつになったと思います21歳なんですけどあの頑張って踊りますえ今度踊るのはソウルオブファイヤーといいましてすごい元気のある楽しい曲ですので あの皆様あの、手の振る場面があるんですけどあのハンカチでもタオルでも手だけもいいんですけどあの振っていただけたら嬉しいなと思いますよろししくお願いいたします。 すいません。 あ り, す あ, りすありがとうございました<笑><い><笑>